こんにちは。筑波大学のアらンです。このビデオは、プログラミングチャレンジ第3回探索法。で今回は全員探索についてお話しします。皆さん、全員探索では、すべての可能な解をチェックして、で、えっ、ー、と、正解を見つかったときにアオグリスムを停止します。 まあ、前端作がとブルートフォースとも言われますが、まあ、ブルートフォースはちょっとネガティブな名前なんですけど、前端作が実は結構役に立つアオゴリスムです。でえーとまあ、前端作の考え方は、まず前回をチェックするループを考えないといけないんですね。まあ、たまにループじゃなくて、えー、と再帰関数を使います。でえー、とそれぞれの回をチェックする チェックして正解であるかどうかをチェックを確認するプログラムを書かないといけない。で、前端策の重要なところが、えっと、その、ループから、本当にこれはダメっていう、まあ、なんか、できないケースを抜くこととなります。ですね。その、プルーニングするために、ブレイクとか、コンチニューとかっていうキーワードを使えばいい。では、なんか、早速、あと例に行きましょう。 これは division っていう問題です。今回の練習課題ではないんですけど、えっと、まあ、見ると結構前端作のアイディアとプルーニングの内容は分かります。で、問題の表しは、なんか入力は整数 n がきます。で、n に対して、あと、2つの整数 abcd と fghi を見つけないといけないですね。で、この abcd と fghi の整数が2つの条件があります。条件1は FGHI 割り ABCD はイクアル N ですね。で、もう1つが A と B と C と D と E と F と J と H と I と J が全て違う桁となります。まあ、例えば N が62であれば1つの解が79546割り01283。 これは、っと、えっと、これは62ですね。もう一つが94736割01528イクワル62です。じゃ、ちょっと考えてみてください。このような課題はどうやって前端索で、えっと、プログラムすることができるんでしょうか。では、いいですか。まあ、前端作のアイディアが、えっと、すべての、の 可能な回をループするんですね。で、例えば、abcd は x にして、fg8y は y にして、じゃあ、x は0から99999の間にループする。まず0試して、次は1試して、次は2試す。ですね。で、その x に対して、y イクアル x かける n を計算します。じゃあ、それは x と y を持ってます。で、次は x と y が、 すべての条件を満たすかどうかをチェックする。で、プログラムはこんな感じになります。for x0 から99、えっと。あ、これちょっと一つの9がミスしてますね。で、えっと、まあ、x をループします。で、y を計算して、で、x と y が、えっと、すべての桁が違うかどうかをチェックします。で、すべての桁がチェックしてるなら、えっと、まあ、これを出力します。 で、ここのプログラムでは、なんかすべての 桁, 桁が違うかどうかをチェックします。これはね、なんかあのバイ、えっと、ビットマスクを使ってますので、ビットマスクについてまだ話してないんですが、まあ、このプログラムが面白いので、時間があるときにこのプログラムを解析してください。でも、あの、さっきのループが、あの、本当にチェックしなくていい回をたくさんチェックしてますよね。ですので、プルーニングしたい。 例えば、なんか、X の最初のループが0021。これはね、000が解答にならないので、0021をチェックしなくていいんですよね。ですので、ループはちょっと小さくな し, してほしいです。で、例えば、一つのプルーニング方法が、えっと、最、えっと、最大 X と最小 X を使います。例えば、X ミニムが1、01234。01234の前には、 まあ少なくとも一桁がえっと他の桁と同じですので、あの、これ以上のえっとカウントしたいですね。で、次は、えっと、xmax ですね。最大 x がえっと98765ですね。あの、それ以上が、まあ、一桁がえっと他の桁と同じになりますので、あの、 ループがこの2つの x の間だけで調べていい。まあ、これはあまりそんなにたくさんプルーニングしてないので、あとじゃあ、もう少し、あのー、もう少しプルーニングすると、y が x る n ですよね。だから、で、最大の y がえっとこれです。でも y が x より大きいなので、実は最大 x がこれじゃなくて、最大 x が 98765割り N。これは結構、最大 X が小さくしますね。こうすると、全探索でも探索区間が小さくなりますので、あの、まあ、プログラムの軸が早くなります。あと、まあ、タイムリミットでエクシードを避けることができます。まあ、これだけじゃなくて、他のプルーニング方法もいくつかがあるので、この問題に対してプルーニング方法を考えるといいかもしれない。じゃあ、あと、さっきの問題から、 えっと、前端策について考え、考えてほしいところがあります。まず、前端策が正しければ、必ず回答が出てきます。正解が出てきます。ですね。すべての経ーをチェックしてます。ですので、必ず正解を見つけます。あの、前端策、正しい前端策がロングアンサーが出てこない。まあ、あの、解けないときだと TLE で解けないけど、ロングアンサーで解けない。えゾ、ロングアンサーが出てこない。 ですので、えーと、問題のサイズが探索区間が小さければ複雑なアルゴリズムがあっても全探索で実装すると、まあ、すぐ苦と な, んか黒なしでプログラミングができま す, です、ね。その時だとなんかプルーニングたくさんしてあの問題を小さくして全探索でそのプログラムを解けるのは、まあ、いい戦略じゃないかという時もあります。 で、えっ、ー、と、前端策が TLE なんですけど、問題が難しいだと、前端策でテストケースの解、なんか正解を確認することができます。なんかコメントでは、テストケースの正解はどうやってわかるのって聞かれたんですけど、一つのやり方はこれです。ですね。全端策のプログラムを書いて、で、テストケースを全端索でえっと回答を作ります。 で、前端作がまあ TLE になるけど、でもテストケース、複雑なテストケースの解が持ってますので、あの、もっと複もっと早いアオゴリスムを正しいかどうかを、それでテストすることができます。じゃあ、あと前端作のもう一つの例を挙げましょう。これは Simple Equations っていう問題です。これは結構簡単なんですね。入力は A, B, C。で、A, B と C は1と1万の間の数字です。 で、えっ、ー、と、解が x, y, z で、x, y, z は x プラス y プラス z イコール a x かける y かける z イコール b と x 二乗プラス y 二乗プラス z 二乗かけイコール c ですね。で、これを前端作で、えー、と解けると30ループですね。x をループして y をループして z をループする。で、まず最初の問題30ループなんですけど、x の最小と最上 y の最小と最小、z の最小と最小はどれですかちょっと考えあと、動画をポーズして考えてみてください。いいですかでは、あの、x のループ の, あの上限とがを考えるには、まあ、この数式を考えましょう。x 二乗と y 二乗と z 二乗、イクアル c。 C は、えっと、10万以下ですので、で、x なんか2乗だと必ずポジティブになりますので、例えば y と z は0にすると、x の最大が100ですね。ですので、<笑> x の最小が -100。そうすると、x のループが -100 から100にする。で、そうすると、このプログラムがこういうふうにループ作ります。z は -100 から100。 y が -100 から100、z は -100 から100。で、それで3つの、なんか a と b と c をチェックします。まあでも、これは結構まだ遅いなので、もっと早くするには、もっとプルーニングができます。プルーニング方法をもう少し考えてみてください。他のプルーニング方法が、まあ今回は説明しないんですが、 例えば、a と b と c が、さっきは、えっと、c は1万にすることなんですけど、c は1万以下だと、x と y と z の最大も、なんか、100以下になります。あとは、えっと、海外一つしか見つかるか、一つだけでいいですので、あの、海外見つけたら、さっきの30ループからブレイクすることができます。あとは、エクエーションに、a かける z, b かけ、えっと、z かける y かける x イクワル b、 あれをよく考えると、あと、もっとプルーニングすることができます。では、今回のビデオの最後の例です。この例が練習課題の課題の一つ。Calculating Dart Scores ですね。Calculating Dart Scores が S が入力ですね。で、1は S より小さい。で、S が180より小さい。S が1と180の間。 で、これに対して、ダートスコアの3つを探さないといけない。だ、1つのダートスコアが1から20と、ダブルとトリプルが3つの選択があります。で、えっ、ー、と、まあ、実はこの Calculating Data Scores がさっきの Simple Equation エエと似てるんですけど、もっと、Simple Equation エエよりもっと簡単ですね。エクエーションが1つしかないです。で、えっ、ー、と、この場合だと、ループより、 レカッションを使うのはいいかもしれない。ですね。なんか30ループができますし、レカッションでもできます。レカッションすると、あの、第一種で説明したミモ法を使うのはいいかもしれない。レカッションの場合だと、サイキクンスがファインドスコア S とダツ。S が残りの S とダツが残りのダツ。321ですね。で、サイキクンスから解を見つけたときに、なんか返すときに、あとプリントすることができます。 で、えっと、これは全、まあ、180はちっちゃ小さいなので、全探索でも解けるけど、全然プルーニングなしで解けるけど、でも、このプログラムのプーニング、いくつかのプルーニング方法を考えるのはいい練習になりますので、ぜひやってみてください。では、えっと、全探索はここまででした。次のビデオでは二分探索についてお話しします。ありがとうございました。